解説音声担当のキリタンです今回は「ガンダムマーク2」制作のパート49になりますそれではご覧ください前回で動体編が終わったので今回からは頭編に入りま す, り ま, すまずは 兜の部分がもなかになっていてすごく気になるので顔のパーツを後ハはめできるように加工していきますとりあえずピンが邪魔なのでカットしてしまいますここもポリキャップに引っかかるので切り取っていきます 感じになったか一度試しに組んでみました一応入りましたがところどころきついので調整していきます。 最後、チャレンジです。いい感じに入ったのではないでしょうか。 後ハメ加工はこんな感じで良さそうなので接着の前に今やっておきたい作業を済ませておきますそれではまずツバウルの逆エッジの彫り直しからやっていきます 続いてこちらのバルカンですがこれを磁石による接続に変更しようと思います磁石を置くのにここの接続ピンが邪魔だったので取り除いてしまいます。 反対側も取り除いていきます。 な感じで隙間ができましたそれでは磁石を仕込んでいきます このピンに合わせると少しずれてしまうようだったので思い切ってカットしてしまいますそれでは接着していきます。 立ち合わせのためにずれているところを修正しながら瞬着で止めていきます。 できたので先に逆エッジの筋彫りをしていきます。 ここは合わせ目で寄れないように、慎重に調整していきます。 さて次はこのパネルラインなんですがこのままだと太すぎるので掘り直そうと思いますですが見ての通り3次局面に対して角度が変化していく曲線になっています一体どう掘ればこのラインを出せるのかとても悩みどころですこれに関して私なりの見解を少し解説してみようと思いますそれでは 考えうる限りに思いついた筋彫り方法を紹介していきますまず1つ目はバキュームフォームでできたものを削ってジグにする方法ですこれはそもそもバキュームフォームをできる環境がまだないのでこれをしようと思ったら1から全てを研究する必要がありますねなので今は保留ですかね2つ目は極面用テープを使ってそれをガイドに筋彫りをする方法 これは以前の研究で揺れが発生することが実証されているので逆化です研究結果を簡単に説明するとまず曲面用ガイドテープはマスキングテープと同様によく見ると繊維で端が直線にはなっておらずさらに材質もその特性上柔軟なため少しの角度や力加減の違いですぐに揺れてしまいます3つ目はテープを貼りモールドに沿って刃を入れ これだとバテで埋める前にカットした後同じところに貼り直す必要があります当然3次局面なので同じところに貼るのは至難の技ですなのであまり実用的ではなくこれも却下ですね4つ目はプラバンを削って専用のジグにする方法ですもっと単純なパーツだったらこれで何も問題なかったんですが今回は かなり複雑なパーツになってますし、R が強すぎて 0.3 ミリプランでも同じ位置に押さえ続けるのはほぼ不可能に近い気がします。ということで、これも却下です。5つ目は、バテで埋めた後、プラ棒を襲うように接着し、それをガイドに筋盛りする方法です。これは大変そうではありますが、1点ずつ接着していけるので、位置合わせと R もかなり左右対称に近づけそうです。 6つ目は、理系剤を塗った後にパテを塗り、乾燥前にモールドに沿ってカットし、乾燥後に微調整したものをガイドに使う方法です。このやり方だと、ラインはきれいに出ると思いますが、左右対称はかなり難しいでしょう。ただ、無理ではなさそうなので、場合によっては、有効な手段だとも思えるのですが、今回に限っては、脳内シュミュレーションでの成功率も低いので、 新しい知識として今後活用していきます7つ目は理系材を塗ったプラペーパーを置いてパテを入れ固めてからプラペーパーを塗る方法ですこれならかなり安定してできそうですね脳内シュミュレーションでもかなり成功率が高かったので何度か研究すればすぐにコツをつかめると思いますが残念ながら私が掘りたい筋彫りは 0.05mm なので。 でででも 0.1mm までしかできないこの方法では理想のパネルラインにならないんですよね今回はこの7つが思いついたのですがこの中からどれが自分に合った方法かを吟味した結果5番の方法に徹底しましたなので今度はこの方法をさらに細かく突き詰めて考えていきます手順については省きますがどのプラ棒を使うのかについて 考えた内容を今から解説していきます。プラ棒といっても、いろいろありますが、まず、長方形だと3次局面に追従しづらく、接着箇所が大きくなりかねません。それと、正方形にも言えることですが、角を筋彫りのラインに合わせると、曲げてる最中に角がラインから浮いてしまって、タガネとプラ棒の接点がずれていってしまいます。気をつければ それでも綺麗なラインにできると思いますが、慣れないと危険性が高そうです。丸棒だと、駄菓子との接点が、パーツから少し浮いてしまいますが、一定の位置にはなるので、難しいのは変わりませんが、まだ同じ感覚でやれそうなので、安定する可能性が見込めます。なので、今回は丸棒を使ってやってみようと思います。 いかかがだったでしょうか私は普段一1人で研究していて本や SNS などで入念に情報を集めてはいるのですがどうしても意見交換ができる相手がいないので答え合わせや別視点からの見解は一切得られないんです特に筋彫りに関してや左右対称については誰一人としてまともな解説や意見を発言してる人がいなかったので左右対称の筋彫りを1本できるようになるまで。 当初は1年間以上研究し続けていたんですよねなので私が1つの作業に対してどう考えてどういう理由でどんな作業をどの順番でするのかを簡単に説明してみた感じになりますこれが少しでも視聴者さんたちの役に立ってくれればと思っていますまた自分ならこの理由でこうするなどの別意見があれば是非お聞かせいただけると 私もすごく助かりますので、そういったコメントもお持ちしております。それでは、今回はこれまでになります。また次回でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。